それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思いますで。前回はこのような内容でやっておりました。前回、計算量の概念をやりまして、それからあと、符号なし多倍調整数の加算の計算量について調べて、あと符号付きの多倍調整数の表現にもついて行いました。 その後、一変数多項式の話に進みまして、一変数多項式の加算のアルゴリズムと、まあ、その計算量について見ていきました。であの今回は、その一変数多項式 の, その加算のアルゴリズムに関連する話題としまして、一変数多項式のフォーナー法について説明します。でその中で特に、そのフォーナー法の応用として、比不整数の二神十進変換ですとか、 それから小数分数の二進、十進変換の話を紹介します。ということで、まずテキストの方は18ページの 2.2.2 節のフォーナー法から始めますので、持っている人は参照してください。でまずここで話題にするのは多項式の評価と呼ばれる計算です。 でここでは、まず ax をこちらの形で与えられる1変数多項式とします。まあ、n 字の多項式ですね。で変数を x としてで、係数は整数とします。でここで、あとですね、この x0 という整数を、えっとまあ、取ってきまして、でやりたいことは、この多項式 ax2 の変数 x に x0 を代入した ax0 の値を求めるということです。 でこの計算もしくはこの操作をですねこの計算基数学では x イコール ax で ax の値を評価するというふうに呼びます英語ですと evaluate という言葉が対応しますでそこでその多項式の評価の ま, あまず素朴な方法を見ていきますと、まあ、こういう形になるかと思います今 ax をですねこのような形で与えられた4次の 多項式としましまょうそれから x0 を10としましてこの ax の x に10を代入した値を計算することにします。でそうしますとまあ我々がこれまで親しんでいる方法ですとまあ ax の各項ですね 5x4 乗プラス 3x プラス3乗っていうのの各 x にその10を代入しているわけですね。 でそうしますと、まあ、こういう形で、こう、あの、a の10っていう値が計算できるわけなんですが、えっと、我々がここで注目するのは、その a の10を計算するのに、一体何回の指則演算、整数の指則演算が必要かということです。そうしますと、と、まあ、あの、この式を、展開を見てですね、は、皆さんもすぐパッとわかると思いますけれども、例えば、1次の こうですね、1次の項 8x っていうのにところに x に10を代入してその値を計算しようと思ったら、まあ、ここで掛け算が1回生じるわけですね。で同じようにその、まあ、2次の項では掛け算が2回3次の項では掛け算が3回というふうにその i 次の項で掛け算があの1回ずつこう生じることになります。でそうするとと全体として その何回その冗談が必要かというとこちらの下の方の式にありますように1から n まで の, その、まあ、J の和ですね、えー、がまあ必要になります。そうするとこれはこう皆さんもよく知っている 数, あの数列でしょうからその和は 2, 2分の n かっこ n プラス1になるということで。 えー、とまあラジオで評価するとまあオーダーの n 乗 の, あの回数になるということでですのでこれは何を言っているかというとその n 字の多項式の値を評価するのにまあこういう素朴な方法を使うとそこで必要な乗算の回数というのは大体えと n 多項式の次数ですね n に比例するということを言っていますで。でところが えー、と皆さんの中にはその高校でですね乗用定理とか組み立て情報っていう方法を習った人もいるかと思いますが組み立て情報を習った覚えてるという人はどのぐらいいますか若干わ、はい、かりました、えー、ということでと、まあ、高校でもあの出てくることもあるこの組み立て情報というのが実はあの今回説明する法難法につながっております。 でそこでまずその乗与定理というのを復習します と,、えー、と次のような定理だったんですけれどもと今ここではあの ax を整形数の多項式としてで x0 というのを整数とします。でこの時に、えー、と ax を x-x0 という1位の多項式で割った常用はその ax のを x0 を評価した値に等しいというのがこの常用定理でした。 でその常用定理を用いた方法というのはこれは一部の高校の教科書にも紹介されておりますけれどもこういう方法でその乗用を計算していたはずです。一応ちょっとこれも、まあ、初めてやるとか忘れたとかいう人もいるかもしれませんしあとは一応この教材の えー、とビデオ収録上のこともありますので、えー、と一とり見ていきましょう。で、えー、とこの計算の仕方は、えっ、ー、はまずその与えられたる多項式ですねこの ax の係数を、まあ、このように、えー、と工事の項から順番に、えー、と書いていきます。で、まあ、こんな感じのこう線を引っ張ってですねでここにその代入する値10を書きます。 で、えっ、ー、と、それでですね、まず最初にやることは、この、えっ、ー、と、最高時の係数ですね、係数の5を、まずこの真下に、この横に引いた直線の下に書きます。で、次に、この5をですね、うんと、この、に、この x0 をかけたもの、値、これを、えっと、この、隣の右どれの係数、3の下に書きます。で、 えー、とそうしましたらここでですねこの3と50と縦に並んだ係数が出てきますのでこの係数の和をこのさらに50の下ですね50の下の直線の下のところに書きます。で次にこの53にこの x0 である10をかけた値530になりますがこれを今度また右隣の係数マイナス2の下に書きます。で 次にこのス2と530の和をこの530の下の直線の下に書きますと528になります。という計算をあと2セープ繰り返すことで、えー、と最終的にこの与えられた多項式 A の定数項 −10 の下の直線の下にある値が 52,870 という値になりますけれども。 これがちょうど多項式 A に10を代入した値になるっていうんですね。で、えじゃあ、この、うんと、この図を使ってですね、その、A の10が5万2870になったという計算は、どのようにしてられたかという と,、えー、と、こちらのスライドの下の式にあるように、こう、あの計算されたわけですと。ここにありますように、えー、とこの 5×10 プラス3っていうのは、 ちょうどここの部分ですねここの5を10倍して3を加えて53になりましたと。でそれに10を加えてあ0をかけて2を引きましたというのはこの部分の計算です。でさらに10をかけて8を加えましたというのはこの部分の計算で最後に10をかけて10を引きましたというのはこの部分の計算なんですね。ということでまああの組み立て情報で習って やり方はこういうやり方だったんですけれども、まあ、より一般にそ AX としてその N g の多項式が与えられたときに、その X0 を代入して強化する場合に、このような形で計算すると。その今の組み立て情報のような形で計算する方法は、実はフォーナー法という方法で知られています。まあ、こういう形になるわけですね。で、このフォーナー法があの欧米で<笑>知られるようになったのは、 少なくとも論文が出たのは19世紀に入ってからなんですけれども東洋ではそれよりも古く古い時代から知られていたということが、まあ、昔の文献で分かっているようです。ここまでいいでしょうか。で、えー、と次にじゃあ今以上を加えましてまずそのコーナー法のアルゴリズムを書きましょうということで ま、アルゴリズムとして、ま、法な法という名前にしますけれども、あと、まあ、取ってくる引数は、えー、与えるのは、その多項式 AX と、それから、え、定数、整数 AX0 ということになりまして、まあ、入力は AX は、えっ、ー、と、N 字の 整, 形整数係数の多項式。それから、えっ、ー、と、X0 も整数で、これに対して、えっ、ー、と、出力は、その、えっ、ー、と、A、Y イコール AX0 ですね。 という値を、整数を出力するという、えー、アルゴリズムです。で、えっ、ー、と、まあ、アルゴリズムのその流れとしましては、先ほどのその、えっ、ー、と、組み立て情報の図で説明した通りになりまして、えっ、ー、と、まず最初に、ステップ1で、その y に an、an っていうのはこの主係数ですね、ax の主係数を代入すると。でそれから、この i、 の値をその n-1 から0に1ずつ減少させていくループを繰り返しループを作りましてそこでその x0 に y をかけた値にその i 字の係数 ai を加えたものをまた y に足し込んでいくということを繰り返して最後そのこのループを脱出したところで y を返すと 先ほどのその A の, X0 の値が返ってくるという仕組みになっております。と一応アルゴリズムはこんなふうに書けますけれども実際にそのこのアルゴリズムでその法な法の計算多項式の評価ができるということは各自でよく確認しておいてください。ここまででいいでしょう